皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第6回最短経路。で、このビデオが第3部フローについてです。フローというのは、まあ、ネットワークマックスフローっていうことですね。ネットワークマックスフローって何かというと、簡単に言うと流れですねあの。S 頂点、スタート頂点からターゲットの頂点までどれぐらい流れてる を計算すするプロ問題です例えば、なんかもう少し考えると、なんかパイプの、えー、とグラフを考えてください。パイプのグラフが、それぞれの辺がパイプと考えて、辺の、えー、と重みがパイプの幅と考えられる。で、s から t までどれぐらい水が流れるのかを考えましょう。例えば、えっ、ー、と、このグラフですと、s を q, t では、2つ、えっと、二台水が流れる。ここは2、2、2ですね。で、あと so,q, r, t が1台が流れています。で、あとは sp,q, sp, r, t が2台が流れています。ですね。で、そうすると、あとこ、この、この、このグラフすべての、F、s から t のフローが5となります。 このフローこのフローを計算、このフローの合計を計算するとは m a x スフローっていう問題となっていて、驚くほど多くの、たくさんの問題に使われるんですね。で、今回がその m a x スフローを計算する方法を2つを説明して、で、その、どの問題で m a x スフローを使われるのかは簡単に説明します。ですね。で、えー、っと、 フローを計算する方法が、フォード・フックソンとエドワード・カップ2つの方法があります。すね、両方は結構似てるんですけど、中身が少しが変わります。両方のアイディアが、あとレジデュアルフローグラフっていう、あと補助グラフを使ってま す, です、ね。メイングラフをコピーして、その コ, コピーされたグラフには、なんかレジデアルフローを計算します。レジデアルフローがまだ フローが残ってるグラフですので、アオゴリスムのアイディアとしては、何回、何回、何回、s から t をと最短経路を計算してで、経路を計算して、で、その経路をレジドュアルフローから抜きます。レジドュアルフローで経路を見つからないときだと、フローが終わりました。ですね。ループとしては、まず、あの、パス、え、ピーパ、えっと、 V から S から T のパス P を見つけます。で、その P の一番小さな辺を探します。その一番重みが小さな辺が、その P に流 れ, て流れる量です。で、すべての P の辺が、えっと、その W で少なくなります。ですね。で、逆の方の辺が W で増やします。なぜかというと、あの、 二乗、なんか次のグラフで分かると思うんですけど、えっと、複数の、えっと、両方に行ける辺の場合だと、これが使うことが必要です。ですね。で、これをったらもう一度、えっと、st を探します。s から t が、パスが見つからないときだと、このアーゴリズムが終わります。シュードコードがこんな感じです。あの、ディジドアルグラフがあって、それで元のグラフもあります。ですね。adjacent matrix。 これはレジデドアルグラフを作っています。最初はレジデドアルグラフとアジェイセントメイトリックスが同じになります。ですね。で、えっと、s から t のパスが見つかるときに、p はそのパスとなります。ですね。で、m がその p の一番小さな辺の重み差です。で、その p にあるすべての辺に対しては、v から u の重みが m に引きます。 u から v の重みが m に達します。で、その m が flow に達します。ですね。まあ、例えばこれを、えっと、シミュレートしましょう。s から t の flow をやりたい。で、えっと、パスの見つかる方法としては、まあ、まず、あと dfs を使いましょう。その dfs が数字順番でいきます。だから、最初のパスが s, 1, 2, 4, 3, t ですね。で、このパスの一番小さな辺が2です。だから、まず、maximum flow が2となります。で、次は、あ、まで、まずは maximum flow が2。 で、次は、えっと、ノードのアップデートします。で、2ですので、ここ前のノードが0ですね。戻るの辺が4となります。で、ここも、えっと、こっち向き、これ向きの辺が2。ここ向きの辺が6。 ここ向きの辺がゼロここ向きの辺が4。で、ここ向きの辺がゼロここ向きの辺が4。ですね。ここ向きの辺が1。ここ向きの辺が5になります。はい。えっ、ー、と、グラフをアップデートしました。では、もう一度経路を探しましょう。 でいきますここに行かないので、じゃあ次はここ行きます。で、ここ行かないので、次はここに行きます。で、ここへ行ってももう Visited しましたので、ここへ行きます。ですので、次のパスが、こんな感じのパスとなります。で、こ の, かこのパスの一番小さいな辺が、この1となりますですね。だから、ここのマックスもフローがプラス1。 で、もう一度変容をアップデートします。変容をアップデートすると、まあ、この1が0になって、この5が6になります。で、この3が、こっちが2になって、ここが4になります。で、ここが、こちら側がマイナス1になるので、ここが5になって、こちら側が3になります。ですね。で、ここが、こちら側が2になって、で、逆側が、 4となります。じゃあもう一度経路を探しましょう。もう一度経路を探すと、ここが重みが0になったのでいけない。ですので、こっちの方が行くしかないんですね。で、こっちは2でいて、で、ここも2でて、ですね。1が小さい。で、ここが2が残っているので、ここで2でて、これは0だから、 ここはまだ5が残りますので、ここにいて、で、ここはまだ2が残っているので、ここですね。だから、こういう風なパスになります。で、このパスの一番小さな辺が2ですね。2、2、えっと、2、4、2、5、2ですね。だから、MF がプラス2になります。で、ここが、息が、グラフをアップデートすると、 息が0ですね。帰りが4。で、これはまあまあ、残りは計算しないんですけど、ここが終わったら、S から出る辺が全てが0になりますので、もう一度経路を探すときに、S から経路がない。そのときが、えっと、アウゴリスムが終わります。で、この MF が5になります。前と同じだったですね。これは、あの、フォード・フォーカソンの、あと、シミュレーションとなります。 であと、だけど、こういうふうに DFS でフォードフォーカスを作ると問題が発生します。何の問題があるか。前のシミュレーションでも分かったと思いますが、上下、上下、なんかすごいあの変なパスを見つかったりします。最悪の場合、例えばこのいじまるケースを見てください。 このいじまるケースの場合だと S から AB でいて、次は S から BA でいて、次から SAB がいて、次から SBA がいて、ここがえっと99回の、なんか190回の反復になります。結構時間がかかるんですよね。100、200回ぐらい DFS しないといけない。でもこれを見ると、例えば ST と SBT と2 つ, のサイ2つの経路の探索でこのグラフが終わるはずです。なので、えっ、ー、と、フォード・フォークソンの問題が、あの、経路を探索する方法がうまく選ばないとアオグリスムが遅くなります。ですね。だから DFS じゃなくて、もう少し孤立のいい、えー、と経路の探す方法がを使うと実装が早くなる。 それは、その一つが、エドモンド・カープ法です。エドモンド・カープ法が、さっきのフォールド・フォーケスの法と、だいたい同じなんですけど、あと経路の探索方法が DFS じゃなくて BFS です。で、この BFS が、あの、重みを無視して、ただ変の数だけで、えっ、ー、と、BFS でやります。ですね。で、えっ、ー、と、これはなんかその BFS。 ですこの BFS が、えっと、S から T の、えっと、一番変異の数で短い経路を探します。で、えっと、っ残りが同じです。BFS で S から T の、えっと、パスを見つかった場合だと、えっと、i、なんかそれぞれのパスに対して、その最一番小さいな重みを見つけて、で、えっと、uv と vu。 の変異をアップデートする。これだけです。では、えっと、フローがどの問題が解けるのか、それを説明しましょう。まず、ソフトウェアロケーションが今週の宿題の問題の一つです。ですね。ソフトウェアロケーションのアイディアが、計算機質で、あと26プログラムが走ることができます。A から Z ですね。アルファベットの A からアルファベットの Z, Z までです。で、計算機質には、 コンピュータ10台があります。ですね。それぞれのコンピューターが走れるプログラムと走れないプログラムがあります。例えば、プログラム0が ABC のプログラムだけ、すみません、コンピューター0が ABC のプログラムだけを走れる。コンピューター1が、えっと、CDE だけのプログラムを走れる。プログラムコンピューター3が EFGJ のプログラムだけを走れる。とかを考えてください。 で、えっと、今日が、えっと、それ、ユーザーがこのプログラムを走りたいっていう依頼が来ました。ですね。で、どのプログラムを走りたいのは重複がある可能性があります。例えば、ユーザー1が A を走りたい。ユーザー2も A を走りたい。ユーザー3が E を走りたい。ですね。その依頼が、えっと、満たすでき、満たせるかどうかをチェックしないといけない。 これはどうやって解けるのか考えてみてください。じゃあ、解け方法を説明します。まあ、この問題がアロケーション問題。つまり、資源配布の問題です。あ、もう一つの名前はマッチングの問題です。ここはプログラムと、えっと、コンピュータをマッチングしてます。このマッチングの問題が Maxflow で解くことがよくできます。ですね。 マッチングの問題を解くには、一番難しいことが、そのマッチングをうまく表示するグラフを作る必要、作ることです。ですね。このグラフを作るには、いくつかの、えっ、ー、と、規則があります。例えば、この問題だと、まず、スタートベーテックス、ソースベーテックスを S を作ります。このソースベーテックスが依頼が来るベーテックスとなります。ですね。で、えっ、ー、と、ソースベーテックスから、 えっと、それぞれのプログラムにつないでます。で、ソースからプログラムにつないでる変の重みが、依頼の数となります。例えば、2つのユーザーが A が依頼していると、S から A の辺が2となります。ですね。次は、えっ、ー、と、プログラムから、コンピューターへの、それすべてのプログラムから、えっ、ー、と、コンピュータにの辺を引きます。どの辺を引くかというと、 あのこのプログラムを走られる、走らせ、走ることができるコンピュータが辺が引いて重みが無限です。ですね。<咳>あ、すみません。重みが1ですね。それぞれのプログラムが、コンピュータがプログラムを1つだけを走ることができます。で、えっ、ー、と、このプログラムが走れないコンピュータが、まあその辺がないです。ですね。次は、コンピュータとターゲット。 えっと、sync っていうのを最、最後の頂点とつなぎます。ですね。このっ点、この辺の重みが、えっと、1となります。ですね。このグラフを作って、max flow を計算することができます。で、えっと、この flow のサイズがユーザーのサイズと同じであれば、まあ、すべてのユーザーの依頼を満たしたことがわかります。例えばですね、この、 コンピュータ A が、うんと、A4 が9、一9一だ、ここが、あ、すみません。えっと、コンピュータ A がゼロ一二三四を走ることができます。コンピュータ Q がえっと五を走ることができます。コンピュータ P が五六七八九を走ることができます。で、以来が A が四が来ました。えっと、 Q が1が来ました。ピューが4が来ました。で、これで flow すると、例えば sa0 とか sa1 とか sa2 とか sa3 とか、で、ここも4が終わりましたので、ここはもう flow が流れない。で、sq5 を抜いて、で、次はあそうです、ね、sp5 が来て、次は s p が来て、 sp6 が来て、sp7 が来て、sp8 が来て、sp9 が来て。っていうことですね。このフローが、えっと、コンプリートすると、えっとへん、えっと、ま、あと、m a、まあ、クスフローが、解決ができます。 これはサンプル2ですね。A が3が来て、B が3が来て、で、A が0、1、2、3が走るすることができます。B が1、2、3、4が走るすることができます。ですね。で、これをすると、あの、A、1、2、3、4。ここはなんか、あの、flow が6にならないから、この問題が解決はできません。 もう一つの問題を説明しましょう。これはサボテージです。ですね。今回、これは今回の週の問題じゃなくて、まあ先週の問題かな。あ、今週がもう入ってる。サボテージか。あ、今週は多分サボテージが入ってないと思います。でもまあこれも flow の、えっと、代表的な問題となります。なんかコミュニケーションネットワーク V があって、で、V が、えっと S と T が unconnected になるために、えっと、 変の一番少ない数を切るこれはグラフカットっていう問題になりますので、これは結構なんか研究にはよく使ってます。クラスタリングとかに使ってます。ですね。で、えっ、ー、と、これはやってる、こ の, このやり方の一つが、まずマックスフローをやって、で、えっ、ー、と、そのレジドアルグラフを分析するですね。グラフフラマックスフローをやった後に、 レジダルグラフの辺がゼロになる、重みが0になる辺が、これはミニムカットセット。つまりこの、えっと、この辺をカットして、えっと、s と t が unconnected になります。ですね。だから、レジダルグラフを計算して BFS をやると、あの、どの辺が、えっと、s につないでるか、どの辺が t につないでるかをわかります。 あと、なんか、あと、特別な問題ですね。例えば、えっと、複数のソースとか、複数のシンクがある問題に対しては、スーパーソースとか、スーパーシンクとかを作って、それぞれのソースがスーパーソースにつなぎます。それぞれのシンクがスーパーシンクにつなぐことができます。ですね。フルタンクのように、あと、頂点にも重みがあるグラフの場合だと、その、 頂点を2つの頂点に分けて、その頂点の間に、つないでる辺が、その頂点の重みのが重みです。ですね。こうすると、えっと、頂点に重みがあるグラフを、えっと、問題は解くことができます。あとは、なんかこの例を見てみてください。最後ですね。この問題をフロー問題であるかどうかですね。 例えばと、数字のセットがあって、で、2つの数字 AB がプライムペア。A プラス B がプライムであれば、A と B はプライムペアです。ですね。で、っと、整数のセット N があれば、そのプライムペアを作ることができるかをチェックしたいです。ですね。例えば、N が1、4、7、10、11、12の場合ですと、 あの1つのペアは1と4ですね。7と10。で、11と12。これはプライムペアリングです。ですね。例えば1と7を足すと、これはなんかプライムじゃないからプライムペアにならないです。これはグラフ問題ですかね。これだけを見ると、この問題は本当にグラフ問題なのかですね。もう一度、この問題のコツはグラフの作り方です。ですね。 これは、ペアリングを組める、組む、組む問題が、マッチング問題と考えて、マッチング問題が、アロケーション問題と考える。だから、マッチング問題が、フローで解ける可能性が高いです。で、ここは、どのマッチングなのか。まず、考えるのは、偶数と偶数が偶数です。で、えっと、奇数プラス奇数が偶数です。だから、プライム、プライムペアが、必ず奇数と偶数のペアとなります。ですので、 プログラムとコンピュータの問題のように、奇数から偶数のマッチングをする問題と考えると、これはフロー問題になりそうな問題と考えられます。ですね。じゃあ、それを考えると、あの、グラフの作り方が考えられます。まず、奇数と偶数を分けて、ですね。で、まず奇数と数と偶数の数が同じじゃなければ、もうペアができないということがわかるんですね。これで問題が終わる。 でも、両方が、えっと、奇数のサイズと偶数のサイズが同じであれば、じゃあ次は変を作るなの。どこで変を作るかというと、それぞれのペアを足して、プライムになるペアの間に変を引く。プライムにならないペアに変を引かない。ですね。その後に、あの、ソースに全ての奇数につないで、 シンクは、シンクがすべてのグスにつないで、で、flow をする。flow ができれば、ペーリングが見つけました。ですね。じゃあ、えっと、これで授業終わります。今回の授業が、えっと、経路に関する、サイと経路探索に 関, に関するグラフのアオゴリスムいくつか に, について教えました。まずは、まあ、通常のシングソース・ソー・スーツ・ーテスト・パスで、BFS とダイクストラ、 を説明しましまた次は APSP のフロイド・ワッシャル法を説明しました。最後はマックスモンフローのフォーグ・フェグソンとエドモンド・カープの方を説明しました。まあ、あの、それぞれのグラフ、それぞれのアオゴリスムに対して一番みんなを考えないといけないのは問題からグラフの作成のいいスキルです。うまくグラフを作ると なんか問題のサイズが少なく、小さくなるし、えっと、プログラミングコースあの、計算コスト、自己コストがもう少なくなります。ぜひ、あの、皆さん気をつけないといけないのは、最近なんか、なんで、えっと、このも、このプログラムが、えっと、ランタイムエラーになっているまあ、たまにランタイムエラーが、ただ、た、確かになんかランタイムエラーなんですけど、えっと、なんていう プログラムが、えっと、入力が大きすぎてメモリに耐えられない。再起の回数がと耐えられないことがあります。まあ前回の、前回の宿題で、これ、この目にあった人が数人がいました。ですので、ここを、あと、こういうふうな問題を解くときに、まず、インプットの最大のサイズをランダムに生成するスクリプトを作ってみてください。 そしてその最大サイズのインプートを自分のプログラムを走して、まずどれぐらい時間かかり、確認してください。数秒、例えば10秒とか20秒かかると、まあこれはタイムリミテルエクセルになるので、プログラムはもう少し早くしないといけない。あとは、まあ、あの、再起しすぎるとなんかランタイムエラーになることも確認することができます。ですので、ぜひ、えっと、プログラムを提出する前に、えっと、最大サイズの入力を どうなるかをチェックしてみてください。では、これで授業が終わります。じゃあまた、あと来週で授業を進みましょう。では。